皆さんどうぞお入りください朝霞風美の皆さんのプロフィールをご紹介します今年で結成14年目を迎えます朝霞風美です 昨年度はファイナルステージで初演舞させていただきチームの自信となった年になりました新しい年令和を迎え昨年度の自信を胸にまたさらにチーム一丸となり一連卓章の精神で最下祭を楽しみたいと思いますどうぞたくさんのご声援を我がチームへよろしくお願いいたします 会場の皆さんこんこにちは朝です、えー、超暑いでカンパチ連撃場、えー、トップバッターということになりましたが、えー、この暑さに負け ず, 負けず、えー、熱い踊りでこの会場を盛り上げてまいりたいと思います。朝、はい よろしくお願いします たくさんの拍手をいただきました、会場の皆さんに大きく礼たありがとうございました。